じゃあ次行きますよ。春巻さんからいただきました。エンドローのメイのドヤが好きなので、いのりちゃん自身のドヤエピソードと共にドヤを聞きたいです。急だなぁ。急にそんなドヤエピソードなんかあるかなぁ。はい。叶わないままでいい。<笑> <笑>やった バ, ク バ, クバカバカバカイエーイ<笑>クソガキ<笑>アホが出るとクソガキになっちゃうじゃあ次琥珀商品さんから頂きました みのりちゃんこんばんはこんばんはいつも楽しく聞いております。僕は先日東京オリンピックのチケットの抽選に参加したのですが、倍率が高そうで当たるかすごく心配です。ですからどうか当選するかどうかを占ってください。安心して結果を待つためにもお願いします。これ私も行きたいのよ。一種目ぐらい見たいよねー。叶わないままでいい。な<笑>い倍率には勝てんのじゃ。諦めようねー。<笑> きっとね、テレビとかでもいっぱいやってくれることでしょう。はい。ということで、こんな感じで皆さんの願い事を送ってください。以上、叶わないままでいい3月と群青のコーナーでした。